こんちゃおーす。百人マリオチャレンジ。とても難しいで遊んでいきましょう。パート96となります。よーし、行こうじゃないか。おー、なんか、キャンセルできなかったぞ、今日。珍しい。ちゃんとボタン押してたはずなんだけどな。さあ行きましょう。マントを駆使して、やばそうだなぁ。嫌な予感すんな、おい。はっ。 とりあえずうっ<笑>オッケーオッケー<笑>とりあえず一番上で飛ぶことにするわ高度下げたくないねむしろ上げよう高度な る, ほどなるほどなるほどなるほどなるほどはいはいはいはいはいはいはいはいそんなんなんなしでしょいや無理無 理, 無理無理無理無理無理無理無理 はい、出た。オッケーオッケー。結果オーライ。マジでやった。一応ゆっくり降りるけど。ははいいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや。ああ、飛んでけるんだな。取れた。でも、ここで飛べよそっか。OK 次はどうなるはいー一回こうしてあ違うねこれはキー踏んでからか飛ぶんだなうーせるんだ消せるん だ, 消せるんだほっあゴールあったオッケーよかったー 百人マリオチャレンジはさ死に覚えけばちんしちちもうちんどいよなほんとなさあステージ続きましょうでもまあ被害少なくて済んだ方だなこれは<音声>そ、そ、そ、ソンプスキャソーソンポスキャソー<音声>普通に難しそうな雰囲気ですねキノコくれるんだな でも一マス隙間があるから、だいぶ楽、うん。ほいや。これは不干渉ドッスンが、干渉。不干渉、不干渉ドッスン不干渉ドッスンうわ、食らった。やべえ、もうちっちゃくなっちゃったよ。あ、やっとぜ。せ。よっしゃー。 危ねえオーケーでドッスン発動させて先に進むとはいはいはいはいはいはいはいは い, はい、はい、そうなるのかあれの杭まで倒してくれるんだあれん死ぬよね自分で踏みに行ったらということはワンワンを杭だけ倒す予想 でワンワンが動くピーを押すワンワン死んじゃう中間取るやよっしゃーうーんどういう状況うそうそウソうそうウそうそうそうウうううううううううううううううどういううソうソうソウいやいやいやいやソウソウソウソウ 押すなよ押すなよいやそこは先に進ませろよ嘘だろ嘘だろちょ待てよちょ待てよおい仕事させろマリオは先に進むのが仕事なんだおいおお う, うえここ道なの お前いや積んだっぽいなこれ一旦死のう、うんこれ耐えれたの大きいな中年マリオでいけるのは大きいっすよねお前こう作んなこう作んなさっきどうやって下抜けたのよ意味が分かんないんだけど抜けれたんだったらさあれでもおかしくないよなは嘘だろおら おらどう考えてもこのマツコじゃここの隙間はいけないはずだろうおかしいぞどうやってさっき来たんだよあバカじゃん今のさ普通に入れたじゃん<笑>今地面う浮いてるあれで入れたでしょマリオ3だったら<笑>くそおっとっとっ と, っと とかドッスンが追ってくるのか前やったドイツの方のもうこれあったな同じやつあったな反応していこう嘘だろ難易度がかなり高い難易度相当高いぞこのドッスンなんか運動会みたいなこのドッスンが追っかけてくるやついやいやいやいやいやいやいやいやいやいや何こういうことかオッケーいい反応いい反応ふざけこんないけないでしょあっ上じゃねえか今度はやばいやばいめっちゃ楽しいこれやばい 超楽しい。OK. はい。はい。うわっしゃ、さおいで。なあ、チューしちゃった。絶対嫌だ。罰ゲームだよな、罰ゲーム。OK. はい。はい。んで、はい。からの、ぴょんっす。うわ、めなかった。パパパンパパンパパンパパンパパンパパンパパンパパンパパンパパンパパンパパンパパンパパンパパンパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ。 うん、ねうわおめえパラパパパパパパパパパパパパパパはいはいうるぜーうわ、いけんのかこれ。はいはいはいふぅーワンフォーこーれはいいコースだわ。これはいいコース。 これはお す, すめですぜひ皆さんもやってみてくださいじゃあまあちょっと短いかもだけど今回はここで終わっとこうかないいコースだで終われたからねこれで終わっちゃいましょうではご視聴ありがとうございましたお疲れ様でしたうわうわっうわうわっうわわっうわわっうわっう わ, っうわっ